のお客様は。 万記念公園、万博記念公園です大病院前、サイト西方面にお越しのお客様はお持ち帰りください。万博記念公園、エクスポンサブンドコネモレーションファース going to 大病院前サイト西、e a s e change here.